こんにちは立教大学予測こいれんウリモンジと申します今この場に立てていること大変嬉しく思っております私たちウリモンジのことをここにいる一人でも多くのお客様に知っていただけるよう最高の演舞をお届けします長らく参加させていただいており私たちのこの肌の元気祭りにかける思いは壮大です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 ズルは。